皆さん、こんにちは。筑波大学のアランです。これは、プログラミングチャレンジの、えっ、ー、と、最終のビデオ授業で、第1週、えっと、第10週ですね。えっ、ー、と、皆さん、お疲れ様です。結構、あの、この学期が初めて、うん、えっ、ー、と、オンラインでこの授業やってて、皆さん、大変でした。まあ、あと、今回は最後なので、最後までみんなで、えっ、ー、と、頑張りましょう。 ですねえっとはい、まず、えー、っとなんかちょっと先週、まあ、あの2週間前から締め切りの変更がありましたので、それはもうなんか前回のビデドでアナウンスしましたが、えー、っと今回をリマインドします。あの今 週, 第週目、第10週目の締め切りが7月12日です。 今週で紹介する課題の、えっと、提出締め切りが7月12日です。で、えっと、12日から25日まで、あのファイナルサブミッション、最終の提出。これはあの遅れて、えっと、課題を提出するのを締め切りです。例えば、3週目でと4つの課題を提出する予定だったんですけど、まあ、なんかいろいろあって、 えー、と2つの課題しか提出しなかった。その後の2課題が、えーとまあ、この時期にと提出してください。あとは、これがなんか前分からなかったけど、この間ちょっとあなんか思い浮かんでと解けるようになった課題もぜひこの時間で提出してください。のまあ、の COVID の影響で皆さん、自宅で研究、と勉強して、あとまあ いろいろな学習に問題がある環境にもいたと思いますし、えー、っと、まあ、あの、直接、教員と話して、まあ、メールでと、なんか、おわで質問した人がたくさんいましたが、直接で質問ができなくて難しいと思ったからでも、普通はなんか、この通じ、あと去年とか、おとととか、このファイナルサブミッションデートが1週間だけ、なんか、最後のデッドラインの後の1週間とか、あと、 5日間ぐらいだったんですけど、今回が、えー、とそれを考えてあの、そのファイナルサミッションデッがレイが、えー、と締め切りが2週間あきましたので、皆さんゆっくり、えー、と解けられない方、課題を解けてみてください。で、えっ、ー、と、なんか、その、ほかとこれをちょっと気をつけないといけないのは、えー、と7月の25日は、えー、と延長はできません。あの 締め切り、あの成績の登録が7月の28日になりますので、す、え、べ、ー、ての成績を計算する、えー、と皆さんの評価を計算するために、えー、とこの時間が必要ですので、皆さん25日までに、えー、と提出したい課題をすべてを提出してください。もちろんその間に、えー、とメールとかの中で、えー、とどんどんと質問をしてください。 ではあと、今日の授業に向かいます。ま, あ、あのまずあの、この科目全体をまとめるとすると、このコースでは、いくつかの、えっと、プログラミング問題、まあ、そうい う, ふうなプログラミングチャレンジにおける、えっと、解け方、考え方ですね。 アルゴリズムを解けながら、プログラミングを書きながら、まあ、この問題を書くには、まあ、こういうふうな考え方があるとか、ですね。これは、なんか、英語だと、Problem Solving っていうスキルなので、あの、本で、本で勉強できなく、たくさん問題を解けないと、このスキルが成長ができないので、まあ、そのその目的の一つで、まあ、そのたくさんの課題で、えっと、スキルをあげましょう。で、まあ、あの、なんか、 本で学習できないスキルなんですが、全体的にアイディア方針としてあのも、例えばプログラミングの課題ですと、まずあのその問題は、えっと、探索法、つまりすべての答えを1つずつで解けてみることですね。それはなんか、あの第3週、三週目の授業でも教えたんですがあ、うん、これは早くない場合が多いんですが、でも、 すべての、えー、と答えを試してみているので、まあ、必ず答えを見つかるんですね。で、えー、とそれを早くするために例えばなんかあの特別なケースとか、えー、と最悪の場合、遅い場合を計算してでその情報を持っててからあのそれよりもっと早いアウゴリスムを探すこと。でまあこれはあと なんか、プロブレムソービングの、えっ、ー、と、全体的なアイディアとなります。で、あと、その、まあ、もっといいアオグリスムを考えると、このコースで、まあ、本当に山ほど あ, るありますが、このコースの中でいくつかをよく使わ、えっと、競技プログラミングでよく使われるアオグリスムをいくつか教えましたですね。例えば、グラフの問題については、まあ、ミニニューング・スパニング・トリーとか、ベルマン・フォード・法とかで、っていうアオグリスムを見ました。数学関係では、なんかその、 ソースのシーブとか、あの、まあそう、分解のアゴリスムとかもあとリビューしました。で、なんか先週が、あの、その、コンベックスホールのグラハン・イスカン法を勉強しましたですね。で、あの、まあ文字列の k m p 法とか、フィクスト・トまあ、本当にたくさんありますねで、これは全然全てというわけではないので、これからも皆さん、どんどんあの自分の 興味に持てるテーマ、これからなんか卒論のテーマに関係するアウゴリスムをどんどん勉強して、でもアウゴリスムを勉強、なんか複雑なアウゴリスムを勉強しながら、忘れてはいけないことは、なんか、あの、もし、あと、正しい答えを見つからないときだと、まず一歩を避けて、前端作に戻りましょう。前端作で問題を解けて、その前端作の遅いプログラムを見ながら、 まあ、その、早い複雑なアルゴリズムをやり直、えっと、うんと、まあ、直すことが、えっと、よくありますね。ただし、<咳>あの、今まではアルゴリズムは一つずつ勉強しましたが、競技プログラミングもそうですし、実世界の問題もそうなんですけど、一番面白いな課題が、複数の っと、アオゴリスムを複数の問題を混ぜているか。リミックスっていうことですね。あの、ですので、今週が、あの、新しいアオゴリスムを教えるより、あの、そういうふうな、リミックスについてのいくつかの問題を紹介しましょう。ですので、今回、今週の授業、今回の授業が、っと、前の授業と比べてちょっと違うことが、っと、新しいアオゴリスムは1個も教えないんですが、 あの今週か、と課題の解説だけをやります。でも、あのそれでもなんか難しい課題をどんどん解けると、まあ、知っているアグリスムでもどんどん強くなっていくと思いますので、皆さん頑張ってください。では、早速最初の課題を見ましょう。<笑>これは、Blackbird the Pirates 10937の、えっと、問題です。 この課題のアイディアとしては、あの、ブラックバーズという海賊が、えっと、そのある島に、えっと、隠している宝物を見つけないといけないんですね。実は宝物の場所が知ってますが、あの、すべての宝物を回収するために、最短経路を計算しないといけないんですね。あと、では、これはあの島の地図。 でこの地図の読み方はもうなんかそのグリードのグラフを作らないといけないんですね。これはグラフの授業で、えー、と教えたことですね。でえー、とこの地図の中で、まず水、なんかこのタイルドが水なので、これはあと歩くことはできませんです、ね。次はこのとダッシュが木、えー、と, となりますので、木も渡ることができないんです、ね。 次は、この、えっと、びっくり点が、えっと、これは宝物です。あと、ブラックバードが宝物をすべてを回収することが必要です。で、この点が、ただの砂なので、なんかただあることは可能です。で、この、えっと、アステリスクが、えっと、まあ、その、なんかその島に住んでいるネイティブですね。 そのネイティブが、海賊が近づくとネイティブがあと怖がりますので、えー、と近づかなあと、近づけはダメですね。つまり、ここにネイティブがいますので、ここと、ここと、ここと、ここと、こことは歩いてはダメということです。では、あの例えばこの島の場合だと、 えっと、時間が、えっと、32秒ですね。まあ、ここを歩いて、で次、次、えっと、そうですね。ここを歩いて、で、次、ここを歩いて、ここを取って、戻って、ここを取って、で、ここを取 っ, 取って、取って、取って、で、これに戻るんですね。じゃあ、えっと、皆さん、えっと、この課題は、 自分でどういうふうに解けるんでしょうか最短経路、最短経路が、まあ、それはグラフの問題だろうかと思うんですけど、語りを解くには、まず何が必要ですね。グラフは何ですかそのグラフの、えっと、手に入れる方法は何ですかとか、あと最短経路の探し方は何です か, とかそれは全部を考えてみ、えっと、てください。 考えてから、なんか自分で一生懸命考えてから、ちょっと解けてみてから、えっと、このビデオを続けてください。はい、続きます。ではと、この課題はどういうふうに解けるんですね。データ構造は何ですかとか、あと、ま, あ、まず前の話を戻ると、これは全探索で、えっと、解くとどれぐらい時間あったかですね。 もちろん全探索を探索するために探索空間が考えられ る, 考える必要があります。探索空間を考えるために問題のサイズとデータ構造のサイズを考える。例えば問題のサイズを考えると地図のサイズが最大 50×50。50×50 ということがあのこのピクセル 1つのピクセルということが、とこの問題だと2500ピクセルまでの地図があります。あと、最大の宝物が10ですよね。だから、ここは1、2、3、4、5の宝物があるから10までがあります。では、えー、と何が早いんですかですね。まあ、あの、この課題が、 二つに分けることが必要です。まずはグラフの作成。で、次はそのグラフを解くためにの最短経路ですね。まずグラフについて話ししましょう。あの、まあ、一番簡単から始まると、例えば、あと、本当に似てる、なんか、機能が似てる点とかありますので、それを簡単にしましょう。何か何言いたいというと、 えっと、例えば、水と木が、えっと、名前が違うんですけどこのかこのかだ、この問題に対して同じですよね。水を渡ることができない。木を渡ることができない。ですので、すべて一緒にする。ですね、次は、海賊も、えっと、近づけないといけないんですね。ただし、海賊も、えっと、水と木と同じで、ただ、えっとそのえっと、木を、えっと、大きくしているだけです。 ですので、この解像、えっと、このナイティブの扱い方は、えっ、ー、と、もう少し大きくする、あと、木をもう少し広げるだけですね。この X ですね。ここは X を書いたんですが、えっ、ー、と、実は、これは、実際のプログラミングすると、これは X じゃなくて、ダッシュで、すべてをダッシュにする。そうすると、えっ、ー、と、グラフが、えっ、ー、と、ダッシュと、あの、宝物だけです。まあ、ここで止まって、 ここで、えっと、最短経路する人もいると思うんですけど、このままで最短経路すると間違いです。なぜかというと、例えばなんか水と木がないで、すべて砂だとグラフがものすごく大きくなる。なんか2500ノードになりますので、全探索がものすごく遅くなります。なんか2500の の, の, の頂点から10までの頂点 を、えー、と避けることが可能です。それは課題の、えっと、アウトプットを見るとアウトプットが最短経路のサイズだけですですのですべての経路が見つかる必要はないので、えっと、グラフの変換が、えっと、できますですね<咳>このグラフの変換か何かというと えっと、実際に、えっと、最短経路を探すグラフが砂を含めてすべてのグラフじゃなくてあのこの宝物のグラフだけですつまり私たちを、えっと、保存するグラフがすべてのインプットじゃなくてスターティングロケーションから最初の宝物そして最初 の, トラックの宝物から2つ目の宝物こっち、まあ、つまりこのグラフですよね 私たちを使うグラフがこのグラフです。このグラフですね。で、このグラフを書くとあの、濃度の重さは、えっと、実際の距離ですね。例えば0から1が。 えっ、ー、と、1、2、3、4、5、6、7、8ですので、ここは8が入る。1から2が、1、2、3、4、5、6、7ですので、距離が 7, 7ですね。ということで、えっ、ー、と、そのグラフの重みを書くと、えっ、ー、と、2500の頂点のグラフじゃなくて、宝物10プラススタートを形数1。11頂点のグラフだけの、えっ、ー、と、 最短経路を計算すればいい。ですね。それはどうやって見つかるかというと、あのこの重みはそれぞれの頂点から BFS を行って、えっと、その距離を計算できます。ですので、1から BFS を行い、0から BFS を行い、 2から BFS を行い、移行すると、あとすべてのノードとすべてのノードの間の、えっと、距離を測ることは可能です。ですね。じゃあ、これはあとグラフの作成、第一の問題です。じゃあ次の問題が、えっと、TSB、なんか循環セールスの問題。知りたいのは0から1、2、3、4、5、0に行って、 えっ、ー、と、このこれをこれの最短経路です。まあ、もう一度、このグラフがこれになりますですね。0から五が十一のエスプレス。ロから一は八、一から二は六。で、このグラフでゼロから始まってゼロで終わり、すべてのえっ、ー、と頂点をえっ、ー、と回す、回る、えっ、ー、と、 探索が必要です。例えば、えっと、こ、えっと、これだと、あの、ゼロから一、一から二、二から三、三から四、四から五、五から、えっと、0というとですね。じゃあ、えっと、このさグラフの上で、えっと、重症点のグラフの上で最短経路はどう行うんですか これは一つの、まあ、アオグ リ, リスムについて話されていましたんですけど、この一つだけのアオグリスムについてお話ししましょう、えっと。循環セールスの問題がよく出てくる問題なんですけど、あるグラフに対して、ある重み付きのグラフに対して、すべての頂点をたど、えっと、り着く経路を探す問題となります。ですね。えっと、 じゃあどうやって、えー、と前例えば全探索で、どうやって、全探索であの、循環セールスマン問題のコストはいくらですか実は、えーと、循環セールスマン問題の、全探索の、えー、とコストをかか、えー、と計算するために、まず、えーと、循環セールスマン問題の 答えはどうやって表現するんですねこの中で見てるけど、えー、っと循環性質の問題の答えが、なんかその濃度のたど、えー、り着く順ですね。つまりパワームテーションとなります。A から B、B から C、C から D、B から A。それは1つの答えとなります。もう1つの答えが A から C、C から D、D から B、B から A。A から C、C から B、B から D、D から A。 ですので、全探索すると何を探しているかというと、あのコストが一番低いのパーミューテーションです。ですので、えー、と循環セールスの問題の全探索のコストが頂点の解除となります。例えば、とこの頂点が4つのグラフの場合だと、4×3×2×1 の、あすみません、それじゃなくて、 えー、とパーミュテーション、そうですね。4から a をかける3かける2かける1となります。ですね、ただし、会、え、場、ー、じゃなくて会場かける n。このかける n ということが、あのなんか会場のソリューションがあるんですが、そのソリューションのその答えのコストをかかるのは OFN ですので、それぞれの答えに対して、あのその答えの長さ。 経路の長さを計算するために n がかかります。ですね。まあ、TSP が NP コーナーの問題ですので、えっと、これよりなんか早いアウゴリズムが難しいということですが、なんかそのとポニオメル、多項式のアウゴリズムがまだあと見つかってないんです。あと小さく見つかってないんですが、n が小さければ、ちょっともう少し早くするトリックがあります。ですね。 例えば、えっと、N が小さければ、動的プログラミングで、ダイナミックプログラミングで、えっと、循環セールズ問題が解くことができます。なんか、動的、ダイナミックプログラミングで循環セールズを、動的プログラミングで循環セールズを解くのは、ちょっとなんか意外と普通の動的プログラミングとちょっと違うんですので、これをゆっくり見てください。ですね。 まず、あの、循環セールスの問題、なんか、全探索ですると、なんか、あと、部分個体がいくつかあります。この2つの経路を見てください。S から A、A から B、B から C、C から D、D から E、E から S。で、S から B、B から A、A から C、C から D、D から E、E から S。この2つの個体の中に、A と B の順番が違うんですけど、C から までの順番が同じですですので、動的プログラミングを考えると、これの同じ答えがどこかのテーブルに入れておいて、A と B と B と A の違いだけを計算できないか<咳>ですね。これは実はできますので、この循環の部 分, 分、循環の一部分をミモテーブルで保存して、 あの循環セールスの問題をえっと DP で解くことができます。まあ、N が小さければです。アイディアがこれです。なんかテーブルがえっとサブセット、なんか街のサブセットとなります。あの今の状態ですね。原助教。まあ、DP が現状況の状況の変更の考え方ですので、現状況が えっと、どのマッチはもう着陸したかですね。すでに Visited、すでに到着したマッチのセット S ですね。S、S1,S2,SN、え、が、っと、もうビジットしました。で、現在、そのビジットした街の中に SK にいます。で、えっと、SK から0までにどのパスが 一番短いなのかを探したいで、そのパスが S に入ってない SJ のすべてのマッチを取りたい。ですのであの DP のインダクションがもう Visited マッチと次 v i s i t したいマッチの関数です。なんかもうこのマッチを v i s i t してこちらから0まで行きたいのショーテストパスを見つけてください。これは再帰関数となります。 アイディアとしてはこれですね。なんかゼロから始まって、でもう S マッチをディジット し, しました。で、notS のマッチをディジットしたい。ですので、ここからこれを調べて、これからこれを調べて、このパスのすべては、こちらまでのパスはもう計算してます。で、それを DP で使いたい。じゃあ、レクレンスを考えましょう。なんか、 最後のジョカジョ、なんか、ストッピングコンディションですね。止まるコンディション。S が全ての頂点を入っている場合だと、えっと、もう SK から0が SK の0の距離だけです。ですね。えっと、S が全てのマッチの場合だと、答えが SK と0の距離となります。S が全てのマッチが入ってない場合だと、S、SK が なんか S に入ってない SE のすべて SK から SI の距離プラス S と SI と s i から0の距離つまり SI を S に入れてじゃ SI から0の最短経路を見つけたいそれはなんかその動的プログラミングの1ステップ s i を入れてつまり s i プライムを入れて s i プライムを入れて1つずつ入れてみて 一番低い値を S に入れます。次で、最初は、なんか、初期状態は、S が何も入ってないとゼロ S をと何も入ってないとゼロだと、まずすべてのマッチを試してみて、で、1つを入れて、で、すべてのマッチを試してみて、で、1つを入れて、で、それをやってみます。ですので、あとまあ、これは再帰関数なので、ここはサブセットがあります。で、ここはマッチ。 ですので、私たちの DP 表が、すべてのサブセットと、えっと、すべての町です。つまり、N の2乗、そうですね2の N 乗かける N。これは DP 表です。で、この DP 表は結構大きいですよね。2の N 乗ですので、っと、N が10の場合だと、これはもう1万ぐらいが入っているんですね。1000かける10なので、1万ぐらいが入っている DP 表なので、N はそんなに大きくなれない。 で, すね、で、この応接がまあ、あのパラメータとしてはビットマスクを使います。ですね。で、あとなんかその再帰還数を呼ぶときに全てのマッチを回さないといけないですので実際この DP のあとコストが オ, ーオフあのテーブルかける、えっと2乗ですね。 テ ー, ブルかけテーブルのサイズかける n つまり2の n 乗かける n の2乗です。どれが速いですね全探索が n 解除る n で、この DP が 2n 乗かける n 2乗。まあ、実は、これは結構遅いんですが、これより相当速い。ですね。なので、これは結構よく良いことですね。 ちょっとプログラミングとして Python のシュードコードを紹介します。これはなんかあの問題を解けないんですけど、なんか全体的に、えっ、ー、と、循環セールズの問題用の動的プログラミングの紹介です。これはあの DP テーブルですね。N と、えっ、ー、と、セットですね。1のシフトシフト N。で、最初はみんなマイナス1。なんか何も書いてない状態ですね。で、スターティング頂点が0。 で、これはビジット。なんか次の街とセット。もしセットが、これは全部1ですね。全部ビジットにしました。0がビジットしてない。1はビジットしました。これは1シフト A のマイナス1が111ですので、これは最後のコンディションですので、でコストが、えっと、P とスタートのコストとなります。で、えっと、 もし DP がもうケース DP DPV を計算 し, ました場合計算した場合だと、あのそれを開始します。では、マックスイントでミニマルコストを探したい。すべてのマッチに対しては、そのマッチはまだビジットしていない場合だ と,、えー、と、そのマッチの<咳>あとコスト PI、つまり P から I の移動と、えーとまあ、再起のビジットします。 で, すね、で、それを開始します。これだけですね。じゃあ、えー、っとここが、まあ、だいたい30分になりましたので、一旦このビデオを止めて、次は次の問題に行きます。じゃあ、そこまで。